この度はクレーンゲームでマイクラのこれはキーホルダーウミクルミをゲットしておめでとうございますやっ た, やったこれはいくらで撮ったんですか何円でりましたか百円すごい百円ってことは何回で撮りましたか 何回1回2回1回すすすすすごごいいででででねねおめでとうございままコツは何ですかレンを動かすとレンが少し揺れるからレンが収まってからレンが収まるななほど、んそれは大きなポイントですね。 じゃあ、クレーンゲームを頑張るみんなに一言応援のメッセージをお願いいたします頑張って。はい、ありがとうございます。